夏から毎月1回第2土曜日を休ませていただきますキャッシュカードもお休みです来月の第2土曜日からです守るもの大切なもの年とともに増えてきますしっかりしなくちゃって思いますだから夏のボーナスは都市銀行へ今日は埼玉さん 住友第一関銀、太陽神戸、大和、東海、東京、富士、卓銀、三井、三菱。夏のボーナスは都市銀行へ。私、しっかり。あ、大きな夢、育てましょう。大きな夢。 ボーナスは都市銀行へ。メリー 夏のボーナスはボーナス は, ナスはバンクスマークの都市銀行へ期日指定定期給お得です未来を手繰り寄せよう情熱をはためかせよう DOD 大きな夢が大好きですダイバーカード お申し込みは銀行でどうぞ be 私は朝に強いスタミナあるよ再現 UC カード be 私は朝に強いスタミ 最近 UC カード私、実は社長の椅子を狙っていまさひこくん。 UC カード4月1日ディテールトップバンクを目指して埼玉銀行は新しく京和埼玉銀行に生まれ変わりますどうぞよろしくお願いします社長出ましたよスーパーパ は, 今日は埼玉へ出たか。 日月新しい名前になりますッと書きますとひらがなですもうごはんはあ 新しい「アサヒスーら。ード銀行あなたのことを考えてサービスを充実させて人と夢を結ぶるリテールバンクあさってからは「アサヒスー 給料日ルルルルルルル ル, ル, ル, ルお給料出たなら台話のヒットご利用は10万円から便利でお得な大和のヒット一月経てばお引き出し自由のお得な氷回りおための未来は輝くバラ色だバラ色だやっぱり「台話のヒット」「台話銀行」 銀銀行行、oh、今日日はは埼玉銀行は9月21日銀行に変わりますリオナ行きますすす<笑>きはですパ私の新しいカード。 朝日銀行 <笑>, 笑うカードに服来たるこれライワカードですお申し込みは銀行でどうぞ先輩<笑>なんだ後輩新社会人の ABC って何ですかそれはねアサヒ銀行で口座を開けば分かるのだ新社会人の ABC アサヒ銀行 ありました。朝銀行、うん。どんどん夢が膨らむ新しい講座です。暮らしとゆとり。朝日リテール講座新登場。朝日銀行。あなたのための新しい講座です。使うほどに便利さが増えていく暮らしとゆとり。 朝日リテール講座新登場うん家族のことを語るってのはてれびいもんですよでもやっぱり喜びとか楽しみとかもたらしてくれる大切なもんですよねだから家族の将来の夢やお金のこと自分できちんとやっていかなきゃって思っていますお客様一人一人の今とこれからを 全力で応援します。だから。浅井銀行。